皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月11日、キラキラマラソンをしていたら、大地の箱舟プリズムのお方がいましたので、後を追いかけてみました。そんなことはさておき、今日からいよいよ深淵のトガ人たちが始まりました。まずはクエストからですね。これをやらないと始められません。しかし、自分でさん付けを要求するとか、まるで安心院さんみたいなお方ですね。 でも、このミレリーさんのお話をちゃんと聞かないと、ここまで来てドツボにはまります。実際にはまっている人がいっぱいいたので、天使の話はちゃんと聞きましょうという教訓でした。紫の宝箱から赤のラクリマが毎日1個もらえると考えてよいのですかね。指輪に効果を1つつけるのに、赤のラクリマが10個必要なので、効果を3つつけるには30個、つまり30日かかるということでしょうか。 でも、赤の宝箱からも結構な確率で赤のラクリマが出たので、早い人ならすでにもう3箇所付け終わったのではないでしょうか。8人同盟バトルの方なら5分くらいで倒せてしまうので、毎日1回やっておこうという感じですかね。つまり、新しい日課の誕生というわけです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。